22日放送、しゃべくり007、日本テレビ系にキング・アンド・ス・ヒラの仕様が登場。コロナ災いによる自粛期間中に自宅でハマっていたものを明かし、驚きの声が殺到している。自粛期間中にハマったのは、セクシーゾーン中島県とは自粛期間中に料理に目覚め、YouTube で調理風景を披露。 ステイホーム中に一人で過ごすファンと一緒にオンライン食事会をするからだの動画をアップしていたと明かす。対して平野はずっとビューメランをやっていたと告白。すべての家具が地についていて家の中に動いているものがないのに嫌気がさした。宙に舞ってるものが見たいと室内用のビューメランを2ヶ月半ば投げ続けめちゃくちゃうまくなったと笑った。午前はビューメランだが ジメランを投げるのは午前中で、午後は仲の良い俳優横浜流れ星と毎日電話していたと平野は語る。30分ほど無言の時間が続くこともあるが、スピーカーにして家で一人じゃない空間、いつでも喋れる状態にしていた、と横浜とのやりとりを明かす。しかしそんな横浜にもジメランについては秘密にしていたという。平野は同い年なんで舐められたくない。 と、その独特な理由を熱弁した。視聴者も反応ジューメランにはまり、横浜と電話する日々を過ごしていた平野視聴者からも大きな反響が起きている。家の中でブューメラン仕様。って発想をするアイドルは平野仕様しかいないと思う。午前中ューメラン、午後横浜流れ星というスケジュールなの人類で平野仕様だけだろ。 午前中は、ルーメランで午後は、横浜流れ星の平野市洋んさすが、と、様々な感想が寄せられていた。4割に、秘密あり、調べや編集部で全国20ケラ60代の男女1363名を対象に調査したところ、全体の 40.6% が、話したいけど人に言えない秘密がある、と回答した。メディアでは、ハマっていると言えても、